いつも前ももが張ってしまっているエクササイズをしてもなかなか前ももがほっそりしないそこで前もものストレッチする人多いですよねあれ実はダメなんですはい皆さんこんにちはタートルです今回ですね 気になる前ももの張りをなくす方法ということで紹介していきます。前もも張っている人って実は前ももストレッチする人多いと思うんですが、あれやっちゃダメなんです。ほとんどの方が前もも張っているからって前ももストレッチしろっていう人多いと思うんですが、今回の動画を最後まで見ることで、なぜストレッチしてはいけないのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。前ももが張る原因としては、膝から股関節のラインが前に出てしまっている。 という原因があります。この前ももの針をなくす方法としては、足首のストレッチ、ふくらはぎのストレッチ、ハムストリングのストレッチ、それに加えて腹筋、この4つになります。前もものストレッチは NG です。なぜかというと、膝から股関節のラインが前に出ているので、そこで前ももをストレッチしてしまうと、まだ前に出ます。張りが全く治りません。そのラインを生み出しているのは、足首なんです。足首で、 かかとをつけた状態で足首から膝までが45度くらいまで曲げて体が後ろに行かないっていう人は前もも張ってないんですね。で、実はこれでかかとが浮いちゃう。後ろに倒れそう。手はここにつかない。こういう感じでギリギリセーフ。そういった場合は足首から膝が後ろのラインになってしまって 後ろのラインになると後ろに倒れそうなるから、膝から股関節が前に出る。半長膝って言うんですけども、そういった膝になってしまうと、体のラインがですね、ジグザグになってしまって、前体重になって前ももの疲れが取れない。骨盤が前傾してしまって、それを保つために上体は後ろに行ってしまって、反り腰になる。そういったヘンテコなね、姿勢になってしまいます。 その改善をできる方法となっています。前もも張るから前ももストレッチしてたのにって思う方はですね、今回答えが分かって喜んでください。一緒にスマホを見ながら一個ずつ改善していきましょう。まずは足首のストレッチからです。まずはスマートフォンを持ったままで片足前に出します。後ろの足は横に出します。こういった感じです。これで前体重になって足首をクくとストレッチしていきます。 しっかり前体重ですね浮いてしまうかかとを下ろす感じでストレッチしてくださいこれを左右30秒ずついきましょうこういう感じですまずは足首をストレッチ足首の可動域が狭くなると半長膝になってしまうんでしっかり可動域をね広げていきましょうこういう感じで行きますペースは任せますただしっかりかかとが浮いてしまうやつを押さえてください もう少しで反対いきましょうぐ っ, ぐっとしっかりね前に体重を押してくださいちょっとね足首痛くなるかもしれないんですがそれは可動域がね広がっていく証拠ですから足首ね痛いの我慢してくださいちょっとね前側とか後ろ側が痛いかもしれないこれでね足首を可動域広げます あと少しですねはい OK です次は寝たままいきますふきらはぎのストレッチですつま先をしっかり上げてこういう感じでちょっと前に引き寄せましょうできるだけつま先は上げますだんだんつま先緩んでくるんで何度もね上げ直してくださいはい左右いきましょう こういうい感じでスマホ見ながら膝裏ふくらはぎがちょっと痛ければ OK しっかりつま先をね上げてください90度よりもねしっかりこっちに行く手前に行くっていうのがポイントですぐ、えー、っと伸ばして、えー、できるだけ抱えてはい反対行きましょう ビビ リ, ビリッとね伸ばされる感じがあるかもしれませんしっかり伸ばしてくださいふうつしっかり上げていくらはぎと膝裏伸びてる感じありますか少しですよしオッケー今度は ハブストリングを伸ばしていきます。足は肩幅ぐらいにして、スマホ持ったまま前かがみになりますで。膝少し曲げます。この膝を歩く感じで交互に伸ばしていきます。1分いきましょう。上体前かがみちょっと1分長いですけどね、しっかり上体前に倒して、膝をね、交互に伸ばしてください。 感じですこういう感じで交互に伸ばしますしっかりね体重前にもしてダラーンとしながら膝を動かしてください今度は両膝同時に動かしましょうこういう感じでお尻を後ろに突き出す感じで もも裏伸びてますかあとちょっとですよしっかりもも裏伸ばしてオッケー。ラストは腹筋です腹筋でも骨盤がちゃんと立てられる腹筋じゃないといけないので上体を起こすよりは足を動かす腹筋の方がいいです やりましょう寝たままでちょっとだけ上体を起こしてスマホ見ながら足を伸ばしたら足を抱える伸ばしたら抱える抱えるのがここまでじゃなくてお尻を少しグッと浮かせますお腹を引っ込めてここから骨盤を一気にクッとね手前に骨盤立てますこれで 腰のストレッチとお腹を締める骨盤立てる感覚ができてきます。これ一分、マイペースでいいです。首疲れる人は寝てもいいです。でもできれば起きてた方がいいです。行きましょう。最後。こういう感じで。スマホを見ながら。最後の最後までお腹引っ込めて。 腹筋弱い人はね、やはりね、前腿 も, も張りやすいです。骨盤前傾してしまうので。なのでね、前腿の張り、伸ばすんじゃなくて、この4つ、腹筋も大事です。 頑張って。っと少しオッケー。お疲れ様でした。今の四種目が前腿の張りをなくすためにポイントになります。前腿ストレッチしてたよーって方はですね、よかったらねグッドボタンやコメントで教えてください。そしてこの四種目をやることによって。 太ももの前側が変わってきたよーっていう方はですね、コメントで教えてもらえると助かります。いろんな方が多分前もも張っている場合、前ももストレッチしてしまっているので、こういった改善方法というのはとてもね、皆さん欲しい情報となると思います。よかったら各種 SNS で動画のシェアなどもして教えてあげてください。今回もご視聴ありがとうございました。